Japanese Interview Fail Pass Part six. Welcome to Nihongo Max, my name is Revi, let's start ABC 会社の田中と申します今日は面接のために来てくださってありがとうございますではよろしくお願いしますあのすいませんはいではよろしくお願いしますはい、えー、今日は時間に遅れてますね あの、遅れることを電話で伝えましたけど電話しました電話つながらなかったんですねでは面接を始めましょう緊張するな言っちゃいますね あ, あ大丈夫です大丈夫です緊張しないでください OK 日本語の文字について教えてもらいたいんですけど 日本語の文字カタガナヒラカナえっ、ー、と漢字ひらがなちょっと待ってくださいいや見ないでくださいね見ないまま話してください、えー、日本語の文字について教えてもらいたいんですけどはい、えー、日本語では3つの文字がありますひらがな、カタカナと漢字ですひらがなとカタカナは本来の文字で、えー、漢字は中国語から由来されました 自分の将来について何を考えてますか将来将来は歌手になりたいですね成功しても成功しなくてもこの意気込みを荒くしここを歌わなくてもいいです OK 自分の将来について何を考えてますか日本語をもっと上達してから、えー、日本で就職したいですね、うん、どうして日本に行きたいですか 行ったことがないから。日本人と結婚したいですねどうして日本に行きたいですか日本で就職ができたら、えー、日系企業で長い時間精一杯頑張りたいですねではなぜ我々に応募しましたか面接の準備のために<笑>ではなぜ我々に応募しましたか 御社の企業理念に共感しましたから応募させていただきました日本語の勉強の経験について教えてください、えー、2年間の勉強で N さんを受けました受けましたか受かりましたか日本語の勉強の経験について教えてください日本語 max.com の1年間の勉強で N さんを受かりました